夏の空と海と海中を表した壁面飾りの例です。前回は手前にひまわりを飾りましたが海の生き物が海中で暮らしている様子に変えてみました群青の四つ切り色画用紙を手で破って横長につないだものに海面の波と海底の砂地を貼ります。作っておいた 海の中の生き物を置いてみて位置が決まったらのりづけします空は青い色画用紙を横長に切ったものを並べて貼ります白い紙にクレヨンで入道具もを書いて切り取り青い画用紙の上に貼り付けます入道具もはダウンロードすることもできます 海面には破った四色の色画用紙をずらして貼った波のパーツを並べて貼っていきます。パーツに分けるとみんなで手分けして作っておくことができます。あらかじめ作っておいた海の中のパーツは一番手前に来るように貼ります。波間に子供や。 海面をはねる魚を貼れば出来上がりです色紙や画用紙で作った船や島を貼ってもいいでしょう作りやすいパーツを組み合わせて夏の壁面を爽やかに飾りましょう